トライより玉には魂が宿るといわれているそれゆえ戦う男は命を懸ける己のビー玉に<音楽> のビーダーマンを助けようとした時なんと俺のビーダーマンが連射できるようになっていたんだ、うん、両手打ちで練習やったんやあのビーダーマンはタマゴお前そのビーダーマンに何をしたんやガンマのビーダーマン休止作戦大成功だそんなことよ ガのことを聞きたいんですがやあ、早速バトルやろうぜうるさいワインちょっと黙ってねガンマの連射は片手打ちだからできる技だろう。両手打ちの俺が連射するためにはビーダマン自体を変えるしかないと思ったんだそして考えついた俺の理想のビーダマンこれがスーパービーダマンホワイトなんだスーパービーダマンホワイトちょっと見せてみ 頭の部分が空洞になっとるここにビー玉を貯めておくんやなトリガーにスプリングを入れて親指を離せば自動的に玉が落ちてくるようになっとるんか な, なんやこれまるでプロの技やないかバイカてこないにうまくは改造できへんでまるで元からこの形だったかもやじゃあ俺のいつものビー玉うちに置いてきちゃったのかな アホこれがいつものやつやわいが腕を直した跡が見えるやろ本当だでも誰が改造したんだろう妖精さんかなアホかじゃあ、魂おじさんか誰やそれ俺のおじさんいつもはビル作ってるからビードマンの改造なんて簡単さ今やって歩けわいより上手い改造できるやつがおるなんて燃えるで 研究の方が先や卵しばらくこのビー玉ワイに貸せバトルー何やこれ<笑><笑>何もんや黄金の魔術師ウィザード<笑>はぁ、あ やめとけあいつ絶対に変人や自分のこと魔術師やなんて関わらんほうがええ<笑>ガンマと同じだねワイのあだ名はスナイパー、ね、いパやねっ一緒にな君たちもビーダーなら道路で遊んではいけないことは知っているだろう僕の城へ招待するよそこでバトルしよう城やと行こう 決めといた方がええで知らん人についていったらあかんっておかんに言われとらんかバトルあるところ卵あり<笑>バトルができるんだったら俺はどこにだっていくぜガンマこそなんでついてきたのさワイはワイもピーダもあるところにはガンマありや<笑>見えた見えたあれはモンバの小屋でございますすっげー城だ なあ女金持ちの本ンボンやったんかいバトルはどこでやるのかな慌てるなじい支度をする2人はあの部屋に案内しておけ外国人さよう あのお方はアダムの石油王のご子息サラー様でございます。おゃ様は日本に留学されている間にビーダーマンと出会い、こうして客人を招いてはバトルを楽しまれているのです。外でいろんなことバトルしないのはい。気に入らんな自分の縄張りでしかバトルせんなんて。こちらです。うわー 我がバトルガーデンへどうそ。始めよう勝負は先にビー玉をゴールに入れた方の勝ちだえそれだけ多少障害があるがねフフこれが障害物剣の配置が妙に偏っとるななんかうっさんくさくなってきたで、うん <笑>なんやあいつの連一人一体というルールではありませんので。 ダメだせっかく連射できるようになったのにこれじゃあ自分のボールを守るのに精一杯だとてもクッションボールを狙う暇がないよんボールを直接狙える隙間があるぞでもビーダーギリギリの大きさが俺にそんな正確なショットが打てるのかでも勝つにはそこしかない<笑>どうしたらあのさんか僕はウィザード誰も僕には勝てないの <笑>これを使いたまごロングバレル狙い撃ち用の秘密兵器やお腹に付けるのそうやライフルの重心と同じ原理や長距離でも正確なショットがいけるガマどうしてあいつにはビー魂のかけらも感じれんそんな奴に勝たせるわけにはいかん攻めメロたまご攻撃は最大の防御やうん o i yeah! 重心をずらして曲がるショットを打っとったんか何がまずっつしやただのインチキやないか<笑>君たちよくも僕のプライドに傷をつけてくれたねおもちゃなんてこと遊びはここまでだ<笑>生かしては解散。さん僕のプライドを傷つけた代償は高くつくよふフふフふ お前がおもり入れたりするからビー玉が割れやすになって負けたんやせこいやっちゃでこの卑劣な弱虫やろ。おのれうつうつおおおまおやめくださり話、えー、せて僕は誇り高きアラブの戦士だ侮辱は許さんビーダーマンで受けた屈辱はビーダーマンで返すのがよろしいかと<笑>それもそうだな 次のステージを用意しよう。あ、またバトルができる。どうせ、また卑怯の罠を仕込みに行くんやろ。ご無事でしたか？牢に入れるなら、あの猛獣の方やろがお願いがございます。もうお坊ちゃまに肩がいてあてくださいど。どういうことや、お坊ちゃまがこうなってしまわれたのには深い理由がございますのです。 日本に留学に来られましたおぼっちゃまは小学校に通われましたおぼっちゃまは学力優秀でスポーツでも抜群の才能を示され瞬く間に人気者になったのでございます結構なことやないかそれのどこに問題があるんや本気でバトルすればみんな友達になれるよねところがおぼっちゃまは勝負をしたことによって友達を失われたのですそれ以来お坊ちゃまは他人とどう付き合えばいいのかわからなくなってしまったのです 勝てばいいのか負ければいいのかわからないおっちゃまはスポーツがお嫌いになってしまわれましたそんな時に出会われたのがビーダーマンでございましたおっちゃまはそれはもう夢中になられたのでございますその結果がこれかとんないし方やな好きになれば何をしてもええってわけやないそれからでございます お坊ちゃまがハンティングなるゲームを始めるようになられましたが町でリーダーマンをしているお子様を見つけてはお屋敷へ招待し先ほどのようなバトルをして勝利なされ言ていたとをリーダーマンに勝つことによって癒しておられるのでしょうお願いでございます な, なんやそれわいらにわざと負けろ言うんか お坊ちゃ様は勝つことで心の傷を癒しご自分の誇りを取り戻そうとしておられるのですどうかどうか冗談じゃない今日なことしてる限りいくら勝ったって誇りを取り戻したりできないよそれに俺は本気で戦わないサランなんかに負けたくない俺は全力でサランと戦うよ悪いなおっちゃんそういうわけなんや本気で相手させてもらうではい 僕の本当の実力を見せるには城の中では狭すぎる最後の戦場はここだ名付けてビーダマンバトルラリーここから海岸までのコースをビーダマンを車に見立ててレースするのだゴールは海岸にあるビーダマンのプルールはビーダマンを何度も撃ち先にゴールした方の勝ちただし使えるビーダマンは1つ な何やってたってたたの一つこの細いコースでは外に弾かれたビー玉は遥か下の海岸に落ち見つけることは不可能あまさに生死をかけたラリーレースさ勝負の方法は分かったけどなお前またインチキビー玉を使うて勝負する気やないやろな言ったはずだ 遊びは終わりだとねウィザードのパートナーを紹介しよ う, うああき金色のビーダマンそうスーパービーダマンゴールドだビーダマンは君たちのものを使わせてもらおうそれで文句はあるまいああコースは曲がりくねっとる強く打ったら終わりや パワーショットは打点でも、カラーもイカサマビー玉使わんから、互角の勝負ができるやよ。さて、どちらがおぼっちゃまと勝負なさいますかわや、おら。では、今度はわいがギタギタに言って、あいつの目覚まさせたるわ。卵様にお願いします。あるるなんで ガンマ様はおぼっちゃまを刺激なさりすぎますバトルだお坊ちゃま、卵様、準備はよろしいですかうん、僕の本当の魔術を見せてあげよう、うん、えー いきなり強いショット打ちよってオーナーで岩に弾かれてしまうんやえビー玉が自分で曲がったなんでや相が渡ったのは普通のビー玉やでなんで曲がるんや スピ ー, カー。僕のスーパービーダマンゴールは頭のダイヤルでビーダマンに自由な回転を与えることができないつまりこのコースではここで血が悪敵なのかさ言われることかいやまいめたまごはよおいときな1 2 1ああやっと曲がれたアは<笑><笑>こんなことしてたら日が暮れちゃう でたまるかここでパワーショットをすればビー玉ははかれて見失ってしまうどうすればいいんだあがいても無駄さこのコースのリザード用に作った特別コース他のビーダマンで勝つことはできない絶対に勝てるバトルをするそれが僕の戦い方さ<笑>負けを認めたようだね そんなバトルをして本当に楽しいの俺は負けないこんなバトルしかできないお前に、ね、俺は絶対に なわけないやろあいつ人舐めあふれた悪力でギリギリのところでブレーキをかけてるんやなにお前俺もピー玉と一緒に落ちれば見失わずに済むからねまだこの急斜面を滑り降りる気かうん なぜお前がそこまでして僕に勝とうとするそんなに圧倒的に不利に仕組まれた勝負で。だって俺はビーダーマンが好きだから大好きだからどんなバトルだって全力で戦うんだ出なきゃ勝っても負けてもつまんないよ君に何があったか知らないだけどねビーダーマンは新しい友達だって作れるんだ<笑> そんなこともうどうだっていいなんで僕ももう友達を作ろうなんて思ってはいないのさじゃあどうやってバトルするんだ僕はビーダーマンなんか好きじゃないじゃあ何なんだ復讐の道具さ僕は絶対に勝つ状況でしか勝負をしないなぜだかわ か, かるかそれが復讐だからだ 僕は友達なんか欲しくないただ遠うる相手がいればそれでいいのさ君のような獲物がね違うそんなことない嘘なくしない僕は俺は全力で戦うカーブのバックスピンがかからない何でスリップしたんだしまった 俺はビー玉のライク だ, か ら, ンだから。僕はビー玉なんか好きじゃない。なんだ、僕ビー玉なんか嫌いなんだ。負けたくない。負けてたまるか。<笑>あいつも。おっちゃま、バトルは中止です。 今バトルとのたら首にされるで、坊ちゃんですが、おにかろだな。今、あいつらは誇りをかけて戦ってるんや。<笑>大人やったら邪魔すんな<笑>君はよくやったよだが、その手ではもうショットを見てまえ。<笑> 僕のの勝ちだン、うん、キャノンジョク、ま、かキャキャッやすごい。 本当にすごいや最いや知り合わず負けて悔しいが気持ちがいいそりゃそバー全力で戦ったんだもんそれがビーダーマンバトルの魅力だぜ僕はわざと人に嫌われるようなプレイをすることで友達を作れない自分をごまかそうとしていたのかもしれないまた勝負しようぜサラうん<笑>お坊ちゃま ありがとうビーダー